はい。ということで、普通をタ読みたいと思います。ウーバーンギャさん書いてだきました。ありがとうございます。アリちゃん、スタッフの皆さん、ゲンデルはゲンデルはアリちゃん、韓国に遊びに行かれた、え、行かれたみたいですね。はい。ゲンデル、リスナーに、お土産プレゼント係への応募はいつのメールフォームからでいいんですかね現地では可愛い女の子と交流できましたかおそらく韓国では、お洋服やコスメを買って、 お肉を中心に韓国料理をお腹いっぱい食べたと思いますが、えー、これら以外にやって楽しかったことなどありますかゲンデレでしか話せない女性声優にあるまじきエピソードなどあったら教えてくださ れ, だされると嬉しいです。ということでウーバンギャさんは本当にもうアリちゃんだって可愛いい愛い旅行になってたかもしれないじゃないですかでもね爆買い野郎でしたねすごい。 爆買い野郎でね、マリアに爆笑されましたね。<笑>爆買い野郎すぎて。いや、なんか、当たり前なんですけど、私はもう、韓国へは、目的を持って行くじゃないですか。これをしたいんだって。で、とにかく私は、春服が欲しいと思って、韓国の春服が欲しすぎて、もう飛び立ったんですよ。だから、もう一日目。うんまん使いました。うんまん使いました。もう、 引くほどお金を使いました<笑>。で、もうバイヤーなのみたいなぐらい服を買って、すごいんです。すごいことになってました。で、まあ、マリアちゃんもよく買ってましたけど、まあマリアちゃんの2倍は買ってアリちゃん。で、まあ、あのー、残念ながらね、あのー、帰国日とか時間がバラバラだったんですよ。まあ複数人で行って、 私は、一泊二日だったんですよ。だから、もう、買うしかないじゃないですか。その限られた時間で。爆買いをして、買った服とかはもうアニメジャパンとかで着て、<笑><笑>みんな見たでしょ可愛 い, いワンピース。あれ、韓国の安かったんです。はい、着て、みんなをね、あの、みんなに見てもらえるようにね、可愛 い, い服を選んだりとかして、ショッピングしたんですけど、結構ね、今回ご飯も食べれてね、 まあ、アリシャそんなお肉好きじゃないんで、お肉中心ではなかったんですけど、フルーツ食べたりとか、あと何て食ったかなあんまし。いや、なんか、チケットは取ってもらったんですよ。一緒に行く方に。ちょっと私、あんまりまだか海外行き慣れてないから、手配がわかんなくて、教えてもらいながら取ってもらったら、なんか、普通ので取ったんですけど、ビジネスで。行けたんですよ。えー 普通のだったんだけどビジネスの席だったんですよ普通の値段でビジネスを取ったわけじゃないってことですねだからエコノミー取ったらビジネスになってたみたいな。 感じちゃったんですね。私、だからビジネスなんですよ。ビジネス気分で、もう、<笑>よかった。行きの飛行機はビジネスで。ビジネス気分だったもうビジネス気分ス 違, っ<笑>違った。いや、ビジネス乗ってる人たちって、本当ビジネス感出てるよね。なんか、すごい、ビ、キャリアウーマンとかキャリアメン何キャリアメン。キャリアメン。<笑>なんていうのキャリア、キャリアブエン。キャリアメン。なんていうのキャリアメン以外なんていうのキ ャ, いキャリアウーマン。 あビジネスマンだな。ビジネスマンってキャリアウーマンだらけでめっちゃかっこよかった。だからボヘミアン・ラプソディを見て、でもなんかラストのライブシーン、ま、が見れなくて帰りの飛行機でそこだけ見たんですけど。<笑>だからマリアと、えー、ボヘミアン・ラプソディの話を韓国でするっていうね、しながら。 えー、ビジネスな感じで、ちょっと、息はいい気持ちで行って<笑>、で、爆買いして、夜ご飯も、プデチゲとか食べたくて、食べたし、あと何食ったかなあと、カムジャンケジャン、食べたし、うーん、おでんも食べたし、うーん、何食ったっけなあ、カフェも行きました。韓国のカフェめっちゃ可愛くて、<笑> みたいな感じででもうテンンション上がりりまくりでたださ面白かったのがさまあミョンドンはとりあえず行くじゃないですか何でもあるから行ったらさ日本人の声ばっかりあと関西の関西弁ばっかりでやっぱ近いじゃないですか関西空港の方が韓国になんかすごい関西弁がめっちゃ聞こえてなんかへえ不思議だなーって思いながら楽しかったです部屋はみんなバラッバラで1人部屋だったんでそこはね大人なんで。 一人部屋を取って、ゆっくり休もうかっていう話で。じゃあ、ここからがあるまじき、女性性にあるまじきエピソードなんで、えっ、ー、と、聞きたくない人は1分ぐらいちょっと、早場<笑>あれ聞かないでください。えっ、ー、とね、韓国のタクシーとね、私の相性が悪くてね、<笑><笑><笑> そうした後に、ホテルに戻るときに、うんと。いや、いやちょえ、え、だから、じゃ、車酔いがすごかったって、ね、え、違う違う違う。<笑>でも、なんか夕方まで、私実質何も食べてないで<笑>だから言って、あの、一回、二回ぐいホテルに戻る機会があって、<笑>あの、あ、ちょ、ごめん、十分後集合ねっつって。 感じがいた。なんか結構ね、あのー、次行くときは、あのー、酔い止めを飲まなければと思いまして。はい。だからちょっと。これがどこまで使われたか知らないですけど、あの、私は黒は酔いをしたっていうまとめですね。はい。ということで、次読みます。